キングプリンス、ファンへの感謝を込めた新曲、ビューティフルフラワー、レコーディング映像公開。キングプリンスが、新曲、ビューティフルフラワー、のレコーディング映像を公式 YouTube チャンネルで公開した。ビューティフルフラワーは、グループが4月19日にリリースする初のベストアルバム、ミスター・ゴーのために制作された楽曲だ。 ファンへの感謝の思いをメッセージに込め、過去現在未来を歌ったバラードナンバーとなっている。ベストアルバム、ミスター・ゴー、2023年4月19日水曜日発売四角初回限定版へ、ニクトドブット、UPCJ の9041、4950、税込み、米印3房世系鈴木マルチケース仕様、貸しブックレット 32P、 フォトブックレット 60P、クトディスク1、米印全形態共通01、シンデレラガール02、マモーリーアル03、君を待ってる04、恋をずゆれい05、マジーナイト06、アイプロミス07、マジックタッチ08、ビーティンスホーツ09、恋フル月夜に君相不0ラビンユー11、踊るように人生を、12、 トラサトレイス十三月読み十四彩り十五ライフゴーズオン十六ビーアーヤング十七ビューティフルフラワー新曲。クトディスクにスイートメマリーズサレクティッドバイキングプリンスゼロ一ラブペラドックスゼロ二キーオブハートゼロ三エスコートゼロ四。僕のワルツゼロ五エーリトルハピーニスゼロ六気楽にやろうよゼロ七。 アメイジンクローマンス08幸せがよく似合う人09愛を伝えましょう十花束 DVD 収録内容スペシャルミュージックビデオフロムキングプリンスキングプリンスコーオの特別なプレゼント詳細は発売まで楽しみにお待ちください 四角初回限定版 B、ニクトドブット UPCJ の9042、4950、税込み、米印3房瀬ケース月マルチケース仕様、菓子ブックレット 32P、フォトブックレット 60P、クトディスク1、米印全携帯共通01、シンデレラガール02、マモーリー R03、君を待ってる04、恋をずゆれゼ05、 マジーナイトゼロ六、アイプロミスゼロ七、マジックタッチゼロ八。ビーティンツホーツゼロ九、恋フル月夜に、クンソウフ十。ラビンユ十一、踊るように人生を。十二、トラサトレイス十三、月読み十四、彩り十五。ライフゴーズオン十六、ビーアーヤング十七。ビューティフルフラワー、新曲、クトディスクに。 クールグルーヴィンセレクティッドバイキングプリンスゼロイイージーゴーゼロニー波打てココロゼロサンキスクライゼロヨンラシングカムペアーズゼロゴリトルクリスマスゼロロクロマンティックゼロナストーティットゼロハムーンラバーゼロキラストトレイン10バウンス DVD 収録内容キングプリンスクイーンプリンス ミュージックビデオキングプリンス、クリーンプリンス、ミュージックビデオライブリコリンクバーキングプリンス、クリーンプリンス、ビハインドザシーンズ。四角通常版、2CD、3300、税込アップクジの10056米印、ヒコミジールシー、ワイドケース化しフォトブックレット 32P、と、イエベバー、クトディスク米印全携帯共通 01U01。 シンデレラガール02、マモーリー・アール03、君を待ってる04、恋をずゆれゼ05、マジー・ナイト06、アイ・プロミス07、マジック・タッチ08、ビーティン・ツ・ホーツ09、恋ふる月夜に君相夫10、ラビン・ユー11、踊るように人生を、12、トラサトレイス13、月読み14、彩り15、ライフ・ゴーズ・オン16、 We are young 17, beautiful flower, 新曲クトディスク 2-01, naughty girl-02, love-03, 僕らのグレイトジャーニー -04, 名前をシート -05, 1番四角ディアーチアラ版ファンクラブ版ニクトドブット -4950, 税込プロジの 1920, ヒ込みジール C96B フォトブック型ジャケット A4 変形版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 月読み十四、彩り十五、ライフゴーズオン十六、ビアーヤング十七、ビューティフルフラワー新曲、クッディスクに国民投票トップ十五トラックゼロ一、キングプリンスクリーンランドプリンスゼロ二、フォーカスゼロ三、七七ゼロ四、ゴールデンアワーゼロ五、ドリームインゼロ六、プリンスプリンスゼロ七、今君に伝えたいことゼロ八。 僕の好きな人、平野紫耀高橋山、岸優太ゼ09、中空、10、ディアマイチアラ、11、君とメリークリスマス、12、君がいる世界、13、グラスフラワー、14、バウンス・トゥー・ナイト、15、おう、サマー・キング、DVD 収録内容、キングプリンスへの省略行意味あたみ、 キングプリンスが熱海のアクティビティやグルメで1日を満喫する小旅行企画映像。米印初回封入特典、期間限定動画視聴シリアルナンバー、初回限定版を期間限定動画 A 視聴シリアルナンバー初回限定版、期間限定動画 B 視聴シリアルナンバー通常版。 期間限定動画 C 視聴シリアルナンバー視聴期間2023年4月18日日12時から5月2日日18時3形態共に初回プレス分にのみ封入。ディアーチやラ版にはシリアルナンバーは封入されません。米印先着外付け特典初回限定版を特典 フォトカード、A6 サイズ、初回限定版、特典、クリアポスター、A4 サイズ、通常版、初回プレス、アナザージャケット5種セット特典は先着です。数に限りがございます。予約購入の際に各店舗、各 EC サイトでご確認ください。米印外付特典、ディアーチアラ版、ステッカーシート、A6 サイズ、ボークス、